個人格付けチェック今回も豪華メンバーが大集結高いものと安いものの2者択一に挑戦してもらいます62連勝中ガクトが選んだ相手とはななんんんででさん私にしたの番組初の女性アーティスト悩んでんでちゃうの、えー、<笑>お楽しみに Who's the Real Celebrity starts 4th April at 8.45pm onGEM